余裕があったのこのののぐらいのサイズのつけてそういう感じこういうふうにして育ててたら今どのぐらい太くな<笑>これがくっついてたんですねこうやって。 同じ形してるでしょう。うそうですね。これを譲り受けて。<笑>これ手で触れるとどうなるんですか。皮が溶けるんじゃないですか。皮が溶ける。確か。違 っ, ったから。おそらくでもいいです、ね。持、うん、ってやる。うん。 よくなったぬき、うん、をこれ足立さんがなんかたぬき作ろうとしたら抜けちゃったんですってでそれをもらって、うん、もう一回溶合剤塗り直したんですよ、うん、これを使ってたぬきを作りたいなと思ってちょっと上の方を触るとまだここに、ね、そうそうそこに溝に入れてこ、うん、れ出してる なんかこんなちょっと斜このぐらいの感じでここにこう棚がポンポンってあるような盆栽にしたいな、うん、で木が今今日いっぱい生えてたじゃないですか木 あ, あのあの辺にね新葉がいっぱいあったんで、うん、ちょっと一緒に見てもらえれば結構ね相関が多いんですよね、うん、途中から入っちゃうなこれはこれ入るか。 はい、はい、はいこのぐらいだったら入るねこれね、うん。これ入るだ、ね、よこれこの内側から、この辺から出る、ねうん、でこれ、枝出せるでこれがグーって、こここの溝に沿ってそれ出すとこまで行くか途中まで だ, だね途中まで入れ、うん、あ、そっか、ねじれないからえ ねじれないからよここに添えられないってことですか。そうなんだよ。あ、そっか。ちょっとさあまず彫刻先だよこ、ね、彫刻、うん。半分ぐらい入れないとダメだめだこれ。なるほど。じゃもうこれをもうちょっと深く掘ると。もっと深く掘るか。りました。さっきの一しか入んないん、ね、こ, れこのくらいのやつだったね、うん。ああ、じゃあこれ自体変えますかやっぱり。もっと細いやつあっちの方にありましたよこういうやつを入れといたの あそれがあんなになっちゃうねじゃあもっと細いのにしますか木細いですかうんちょっとちっちゃいのに変えましたここかこ、うんすか すすごいですね。血みたいですねもっともうちょっとだこうなんだ。 顔が向けるぞ、これ。<笑>ここまで入った。うんうんうんっね、ここだな。もうちょっと広げないとな。ここで入るな。もうちょっと広げるか、ここは。本当秋とか冬にやった方がいいんですか。今でもいいんじゃない。大丈夫ですか。うん 曲げるのがまた。 いいとこに枝が。 パンチョこれ面無償<笑>だからあんまりまだ人気で。 うんうん、どうってかったわかんないからうね。うん うん大体大体入 っ, った。うん このままもう一言で。こんな感じ。ちょっと皮を剥けてやつ、うん、カットパスサンドないとだめだね。なるほど。これ打たないですか。リスみたいな。うん、綺麗に入った。ビスみたいなの打たなくて大丈夫ですか。大丈夫。このままで。後で、打った方がいいけど、これ針が取った方が。いいと思う。うん、これ。 ちょっと浮いたりしてるじゃないですかこういうところ。うん。心太ってくれば<笑>縛っとくか。ああ。太って太って来れば埋まっちゃう、ね。埋まる。ね。温度で冷めちゃえばいい、あのー。おがくず混ぜて。なるほど。じゃあこれでまた植えて。うん、えっ、ー、とまあ太くなるのを待つ感じですか。これでこうか。<笑>こんな感じにするか。それからこう立ててもいいし、うん。こっちしょもない。なこのぐらいいいな。これ登ればいいな こ の, この人がって下向くぐらい、うんうん、鉢入れちゃうかこれね。ここ年らいですか、うん 今ここまでく、ね、れ。<笑><笑><笑><笑> 角度違うけど、うんうん、んんいんま入らなでこもこれシャリごといくってことですよね。 軽くかけききままますす、ねはい、これでやめておきましょう、はい、じゃあ水つけます、はい、どうなるかって感じですね。であと こういう浮いてるところは、あの、ちょっと、だって、もう一回縛ったじゃないの。はい、入り、入りそうですか。入るっていうか、一体化しそうなう。分離するかもしれない。分離もあるんですか、まだ可能性。あれと同じ、ほら、今日、俺が、これ、これ。これ、これは元に、これがついてたやつですよね。針金で、え、こう、ね、やって止めてました。止め て, 止めてるの も, も、弾じいていくんですか。で、中に木工用ボンドを流してボンドでかくする。はい、あ、はい、あ。それでもダメなだっ これねなんかここにえぐってあるから。あちょっと内側に。そうひあこの中広く太ればちょっと入る。どうなるんだろう。ビス打っちゃうか。ビス打つのはどうですか。<笑>これビス打ったら打った方がいいんじゃないかって。あ, あビス打っちゃえばいいね。ビスってありますここ。今ないんだよ。帰って。 僕はビス打ちます。ビスう浮きそうなとこ、はい、上の方がいいからかここ下のこの辺はもうきちっとやってた方がいいよここはもう上がらないと思って大丈夫だああじゃあこのままにしておいて結構吸ってるからさなるほど変がりました